かっこいい女性が好きになる男性の特徴5選女性が好きになりそうな魅力的な男性というとどんな男性を思い浮かべますか例えばイケメンでかっこいいとか高身長でイケメンボイスのモテる男をイメージする人も多いでしょうでも実はそれだけではなく女性がかっこいいと思う男性の特徴があります例えばとても気が利いて優しくて周囲に気配りをしてくれるような男性とか ーーファーストで紳士的なな対応をしてくれるような場合上手にリードしてくれる恋愛上手なな男性はとてもも魅力的なものですそこで「かっこいい」と女性が好きになる男性の特徴をいくつか考えてみましょうこのチャンネルでは私マイコが恋愛の悩みにまつわる話や人間関係モチベーションについてのお話そして一緒にやっているマイカが心理学に関してのお話などを通して。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 つまり魅力的な外見を整えているそれはそうだろうとツッコみたくなると思いますがそれにはちゃんと理由があります皆さんは魅力的な外見というと芸能人みたいにもともと顔立ちが整っているかっこいい人を想像するかもしれません確かに整った顔立ちの男性は魅力的ですがそれよりも清潔感が大事ですシワや汚れのない清潔な衣類を着ていること鍛えられていて 程よく引き締まった体型常にオシャレに気を使っていて顔立ちや体型に似合った髪型に整えていたりそしてゲや眉毛の処理が行き届いていることも大切なポイントです清潔感があると好感を持ちますしふわっと柔軟剤の香りがするような男性はこまめな印象がするので好感度が高いです香りは女性にとっては意外と重要で香水みたいなきつい香りよりは体臭を感じさせず すれ違いざまにふっと柔軟剤の良い香りがしたりすると好感度が上が上ります顔立ちが整っていても不潔でだらしない印象の男性にときめくことはあまりなく常に自分の体を清潔に整え筋トレをして引き締まった肉体をし服装も清潔感が感じられるおしゃれに気を配っている男性は女性から見たらかっこいい男性として映りますこんな男性に爽やかに微笑みかけられたら恋に落ちてしまうかもしれません 2聞き上手女性の意見を否定せず最後まで聞いてくれる聞き上手な男性は魅力的です聞き上手とは相手の気持ちを受け止めて何でも話せるように気持ちよく受け答えができる状態を作ることです相手の言いたいことをさらに聞き出すための高い質問力を持っていて無理に興味を示そうとしているのではなく自分の知らないことを教えてもらっているということを心から楽しんでいる状態を作っていきます 相づちも絶妙なタイミングで打つので相手の話を遮るようなことは決してありません。聞き上手な男性はリアクションが大きくうなずきながら笑顔で話を聞いてくれて会話がスムーズに進んでいきます。話している方の女性も気持ちよく話せるのでついつい時間を忘れて話してしまいがちです。わかる、わかるよと共感しながら聞いてくれたらそれだけで幸せな気持ちになるでしょう。その上、 頼みごとをされたら嫌な顔をせずに引き受けてくれるような男性ならなお最高ですね自分を受け入れてくれる男性に好意を抱かない女性はいないでしょうどんなときでも承認してくれて自分の味方になってくれるそんな男性はヒーロー的な存在でとてもかっこいいです3仕事ができる男性を好きになる理由は人それぞれ一人一人の価値観によって変わってきますそうは言っても 仕事ができる男性に好意を持つ女性は意外と多く仕事ができることはカッコいい男性の条件の一つなのかもしれませんではなぜ仕事ができる男がモテるのかそれは強い男性に憧れるという女性の本能があるからですこれはより優秀な子孫を残すために必要なことで生き延びる可能性の強い遺伝子を残したいという生物的な理由があるのです現代では 実際に男性が戦ったり、狩りをする場面を見ることはありませんが、その分仕事ができることが男性の強さの基準となってきています。ですから、仕事を頑張る男性を見ると、女性は頼りがいがあって素敵だな、と感じます。仕事ができる男性は、無駄がなく、何でもスマートにこなす知的なイメージがあり、経験も豊富で、思いがけないトラブルが起きても、適切に対処できる男性に見えるので、 魅力を感じます。真剣に仕事をしている時の目は鋭く、一緒にいる時に優しければ優しいほど普段見られない、ギャップのあるその姿にドキッとして魅力を感じるでしょう。仕事には辛いことや困難なこともありますが、それらを全部乗り越えてポジティブに考え、自分の仕事に誇りを持って愛している。そんな男性を見ると、女性は尊敬と憧れの眼差しを送ります。こんな男性は、 魅力的でとてもかっこいいです。4. 誠実でポジティブ。誠実な男性は女性から見ると安心感があり、頼もしく感じます。誠実な男性は、普段から誠実なので、同性にも信頼されています。誠実であるがゆえにうまいことは言えない人も多いので、友達は多くはないかもしれません。しかしそのわけ、仕事関係の人に信頼され、何かと頼りにされているという傾向にあります。 そして周囲への配慮がちゃんとでできるので例えば車の時も荒々しい運転をしたりすることはなく全般的にスマートです譲るべき時は譲り行くべき時はスーッと行くような安心できる運転をします仕事に限らずあらゆることに対して最後までしっかりとやり遂げる一面を持っていて安心して見ていられる存在ですですから誠実な男性は仕事で気に入らないことがあったり恋人と喧嘩したとしても 基本的には愚痴を言いません。たとえイライラしたとしても、自分で自分の心の対処ができ、ネガティブな感情に引きずられることはありません。そして、人と接するときは誠実に対応します。その誠実さは、目上の人に対してだけでなく、目下の人にも礼儀正しく接します。誰に対しても平等に接することのできる人は、媚びを売ることもないし、相手を見下さないので、 周りからも信頼されやすく好感が持てます。また誠実な男性はできない約束をすることはなく、自分の実績をひけらかすこともしません。自慢話など、多くを語らず、むしろ未来に向けて黙ってコツコツと努力を続けていける男性は、とても魅力的でかっこいいです。と、レディーファースト。女性の中にはやはり、男性にエスコートされたい、という願望を持っている人も多いです。デート中、 歩くときは車道側に立ってくれるそんな男性は素敵ですよね。車の事故やひったくり雨の日に水跳ねで洋服が汚れてしまうなどさまざまなリスクが考えられるので男性が女性を万が一の危険から守ることは基本です。また女性が大きめのバッグや買い物袋などを重そうに持ってていたらさっと持ってくれる男性は好感度が高いです。 特にかかとの高い靴を履いているときは重たいものが答えるので、とてもありがたい行為です。また、タクシーに乗るときは男性が先に乗ってくれると女性は安心できます。装いがスカートやワンピースなどの場合は、女性が先に乗り込むと奥にずれなければならないので大変ですし、先に女性を降ろして会計を済ませてくれるなど、嬉しい気配りをしてくれる男性はかっこいいと感じます。 エレベーターも男性が先に乗り後から降りるようにすると女性がドアに挟まれないで済むので女性はとても安心できます。その他にも寒い時に上着をかけてくれたり歩くペースを合わせてくれたりとさりげない気遣いができる男性は素敵です。女性は男性に比べて歩幅が狭いので男性の歩く速さについていけないことが多いです。女性の方が無理に合わせてしまうと歩き疲れてしまい 気遣ってくれないと不機嫌になってしまうことがよくあります。特にかかとの高い靴を履いている時は疲れやすいので必要に応じて休憩するなどの配慮ができると良いですね。そんな風にされるとたとえ好きな人や彼氏でなくても嬉しくなります。そして女性が黙ってささやかな気配りをしていることに気づいてくれて承認と感謝の言葉を伝えてくれる男性はもうそれだけで魅力的で好感度がぐっと上がります。 女女性性の些細な変化に気づいてあげることも女性が喜ぶポイントです例えば髪型を変えた時やネイルやアクセサリー口紅の色が変わった時にさりげなく褒めてくれる男性は好感度が高いですまとめかっこいい男性とは見た目のかっこよさだけではありませんそれよりも清潔感だったりキビキビと動いたり仕事ができたりといった能力的な部分も大事です。 仕事を頑張っている男性はそれだけで生き生きしていますし、そんなかっこよさに加えて、レディーファーストでエスコートしてくれる一面があったら、最高の男性となるでしょう。しかし、いかにかっこいい男性になるか、女性から見たいい男になるかを考えるよりも、どうやったら相手が喜ぶか、どんなことに困って、どんなサポートをしてほしいかなどを考えて行動する方が大切なのかもしれません。男性自身が自分の生き方に自信を持ち、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 次の動画をお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします。